さあそんなね七夕企画ということでえこちらですね高木さんと西方がいつまでも一緒にいられますようにからかい上手の高木さんにがより多くの人に愛されますようにそんな願いを込めて私たちも短冊に願いを託しますのでちょっと時間の許す限りその願いをどんどん叶えていこうじゃないかと。ま, まあ言ってしまうとただのお願い事を聞いてくれる件です。 なんて。ゼ<笑>ロセンチメートルで、高木さんの声が聞きた い, 聞きたい。なんかもうじんじが。<笑>じゃあ、ちょっと、ちょっとどうしようかな。高木さんで歌えるか自信ないか、まずリエリーで歌って。なんであもない。何も何もね、<笑><笑>ちょっとりあえず、いきますね。あ、こんなに大きな声出して大丈夫かな。もしもーし。聞こえますか。<笑> いしますにっっていい<笑>こっちにいる大丈夫聞こちるるももしもしはゼロセンチメートル」「隠しきれない距離で」 以上です<笑>今どっちでみんなイヤホンで聞いてるのかな、ね、字が汚くなっちゃったので読めますねデイリーさんにお願いです、うん、七夕に会えたら嬉しいなって耳元でお願いしますなるほどタイミング的にもねちょっといいですねちょっと七夕に会えたら嬉しい。<笑>準備できました皆さんイヤホンの準備大丈夫<笑> 覚えてるねえ明日の予定って決まってる明日って何の日だ<笑>明日は七夕なんだ七夕って織姫と彦星が一年に一回会える日なんだって私も。 アバタに会えたら嬉しいな。